はい。あの、坊野と申します。あの、ここから、えー、4キロぐらい山の方に行った広島大学の方で、えー、この大学院の統合生命科研究科というところで、えー、教員にしてます。はい。坊野と申します。で、まあ、今日は履歴書ということで、まあ、まず自己紹介から入るんですけど、名前珍しいなってよく言われるんですが、確かに珍しいらしいということが、まあ、こういう苗字由来ネットとかいうのを調べると出てきますね。 まあ、日本中に210人ぐらいしかいないらしいんですが、まあ、見ての通り、大阪府に出身の人が多いというふうに出てて、実際私、大阪出身なんですけれども、実はあの母方の方はあの広島出身で、まあ、あのクォーター、広島人クォーターということで、一つ皆さんあのよろしくお願いいたします。はい、でまあ本業、先ほども言いました通りえっり、と、このバイオインフマティックスという言葉 の, あの ご専門で、えー、教員をやってます。広島大学の方で、こういうふうに、まあ、あの、えー、バイオインフマティックスの授業をしてるんですけど、実際には、あの、大学院の授業で、まあ、最近コロナなんで、というのもあって、こんな感じで、あの、教室で話してないんですけど、あの、実際には、あの、今やってるみたいに、えー、話をですね、録画して、それを皆さんに見てもらうということが多いんですけれども、実際にはこういう、まあ、学校の先生、大学の先生してます。 で、まあ、あの、大学の先生ってどんなんだろうって、ちょっと皆さんのね、高校とか大学、あの、先生方見てて思うかもしれないんですけれども、こういうような本も書いたりとかして、あの、出したりしてます。今日、この右下の、え、で、ガンの本に関しては、隣の清水先生と一緒に、あの、出した本なんですけれども、まあ、それ以外にもいろいろ専門書を出して、えー、やってますが、まあ、ちょっと専門書なんで、皆さんにこれを読んで勉強しろという感じでは、 ちょっとないんですけれども、こういうふうな本を出している、まあ、えー、その分野の専門家をやってます。で、まあ、ここが一番の、まあ、今日のメインテーマなんですけれども、まあ、どういうふうにして、えっ、ー、と、今、まあ、私、今年で50なんですけれども、50年やってきたか、半世紀やってきたかという、まあ、そういう、あの、ものでして、まあ、大学、学部生の頃はですね、えっ、ー、と、普通に、あの、ウェットの実験やってたんですけれども、 まあいろいろあって、えー、大学院から、えっ、ー、と、コンピューター使う研究の方やってきて、まあ今に至ると。あとでこの中身の詳細は後で詳しくします。えー、話しますので、ここではこんな感じなんだなってことで、まあ、しておいていただければと思います。でですね、実はこの、えー、キャリアパスに関しては、ちょうど13年前、だから37の時に、えー、 1時間半くらいかけて、えっと、東北大学の方で話したことがあります。それに関しては、実は、あの、この、統合テレビという、あの、えっと、バイオのデータのツールとかですね、生命科学のツールとかデータベースをですね、えー、紹介する、あの、YouTube の、に上がっている、あの、チャンネルがあります。こちらの方で、実は紹介しているので、詳しくはそちらを見ていただければと思って、今日はですね、そこのダイジェストと、 そこからあと13年どうしてきたかというところら辺を中心にお話しようかと思います。それで、まあ、私がこの、まあ、分野に来るきっかけになったのは、実は、大学3年生、まあ、20歳か21かな、の時の授業の、まあ、影響でして、その時の時間割が困難で残ってるんですけれども、これはちょっと3年生の後期だったと思うんですが、水曜日の最初にあった、あの、生物物理学ですね、の授業で、 あの、こういう新聞が配られたんですね。んと、ま、日付見ていただくと分かると思うんですけど、1993年、もうだいぶ前ですね。30年前ですね。これの時に、まあ、人の遺伝子が、ゲノムが読めるかもしれないという、まあ、あの、新聞が配られたんですねで。これ見てどう思いますかというのを、まあ、あの、先生が、まあ、その時の先生がネタにしたんですけれども、あ、これ見て、あ、このゲノムの研究とか面白いかもしれないと。 思ったのが一番最初のきっかけです。で、まあ、そういうのもあって、大学院行くときに、じゃあ、普通の、まあ、実験やってっていうよりは、ちょっと変え、変わったことやりたいなと思って、ピュエットをキーボードに持ち替えて、まあ、やろうっていうことで、大学も変えて、えっと、京都大学の方の大学院に入って、ゲノム情報科学というところの研究室に入りました。これが、まあ、後々、バイオインフマティックスって名前でも呼ばれるようになったんですけど、これ当時の右の、私の、 大学に入った時のこれ、えー、机なんですけど、こんな感じの環境で、まあ、大学院の授業を始め、あの研究を始めたんですね。で、まあ、その年の、まあ、夏に、こんな論文が出たんですね。あのー、まあ、これは、下の線引いてるところだけ見てほしいんですけど、Only Complete g n o m ン Sequence from a Living Organism ってことで、まあ、フリーリビングっていうのが大事で、独立して生きている、あの、生物のゲノムが最初に決 ま, 決まったという意味なんですけれども、 それが、まあ、ちょうど1995年の夏にあったんですね。で、これ見て、あ、おお、と思いまして、いや、また、こういうのに関わっていきたいな、と、自分は、ここから、自分たちは、ドライの、まあ、あの、そういう、ウェットの、の普通の実験するのじゃない人間として、この、どう関われるかって考えたときに、ここからできたデータを再解析して、いろいろ精密に調べようと思いました。で、まあ、ちょっとこれ話はずれるんですが、あの、説明するために、あの、 すするんですけどもあのそういう生命科学っていうのがどういうものかというのを考えてみますと、いろいろ生物を、ね、観察したりして色々、いろいろ見て、新しいものを見つけるってことももちろんなんですけれども、あの工学とかエンジニアリングと比べて何が違うかというと、もともと設計書があるものから何か作っていくというのがエンジニアリングなんですが、生命科学ってそうじゃなくて、よくわかんない生物というブラックボックスがあって、 その仕組みがどうなってるかというのを、まあ、観察するのが、まあ、生物なんですね。まあ、それのことはエンジニアリング逆なんで、リバースエンジニアリング。リバースって逆って言うんですね。そういうのが、あの、生物、生命科学の、まあ、本質なんですね。で、まあ、そういう、リバースエンジニアリングしてこうじゃないかと思ったものが正しいかどうかっていうのを、まあ、確かめるってことを研究でずっとやってるんですね。そういう、まあ、研究スタイル。で、まあ、あの、こんな感じで、まあ、 あの爆弾のコードをどこを抜いたら爆発するかみたいなのをまあやるのが生物の実験で今やってることで生物の場合は本当に設計図がない か, 分からわかんない。まあ、爆弾は本当は設計図があってここを切ったら爆発するっていうのもわかってるんですけれどもこういう非常に複雑になってくるとそれもよくわかんない。で誰が作ったかわかんない 爆, 爆発物をこうちょっとずつこう調べてるそういうのがまあ生物の研究と思っていただければいいと思います。で、その 当時、まあ、あの、大学で、大学院で研究を始めたときに言われたのは、このゲノム配列を全部読んだら、全部わかる。生命の設計図なんだから全部わかります。だから、設計図が手に入るだろう。言われたんですね。だったんですけれども、まあ、こういう右上の図にあるみたいに、池の水を全部抜いたら魚が全部わかりますよねっていう、まあ、こういうテレビ番組があったと思うんですけれども、まあ、そういう感じだったんですね。だったんですが、ゲノム全部読んでも実はさっきの あの論文で全部読んだんだけど、結局その時点では分からなかった。でなんで分からないかっていうと、ゲノムっていうのは ATGC の, あの集まりのだけで、どこに何が あ, のあって、それがどう働くかとかいうことは分からない。で、その証拠として、人のゲノムも、まあ後で清水先生が話してくれるかもしれないんですけど、あの、まあ解読されて、もうだいぶ経つんですけれども、実は、あの遺伝子の数ってまだ分かってないんです。何個あるかって。 分かってないんですね。まあ、そういう状況なんです。で、まあ、そういう状況なんですけれども、このゲノム配列を得ないことには先に進めないので、まあ、どんどんどんどん、こう、ゲノム配列を読むっていうことは、まあ、進んでいってて、まあ、こういうようなことを、まあ、えっと、教える、あの、授業をしてますっていうのを下に書いてますけれども、こういう、あの、年表を作ってみんなに教えてて、まあ、ゲノムは、この2003年に一応、えー、最初の人ゲノムが、まあ、決まって、あの、 誰でも使えるうそれから今年で20年なんですけど、それぐらい20年経っても実はまだ人ゲノムの数わからん、遺伝子は分からんない。で、まあそういうのを、じゃあ、えー、遺伝子をとりあえず予測して、予測したその遺伝子の配列からどういうことを、どういう遺伝子の機能を持つかということを予測しようと、そういうような研究を、えー、私、大学院で始めました。その時にこれ作ったシステムで、この右の えー、ブラウザーの画面見て懐かしいと思うか、あの、見たこともないと思うかでちょっと年齢がわかるんですけど、まあ、こういう、あの、ゲノムに解読された生物に構造されている遺伝子の機能予測ということをずっとやってきました。実は今もこれやってます。続けてやっておりまして、あのー、今も続けて、まあ、こんな画面で予測されたものが、一つずつの遺伝子に対して、どの生物のどの遺伝子と似てるかみたいなのを集計してみたいなことを、まあ、やってたんですね。 で、そういう結果から、まあ、この、例えば、この代謝経路ですね。まあ、皆さんお昼食べたと思うんですけど、お昼食べたものがどうやって、こう、代謝されて、分解されていくかというふうなのは、ある程度分かってるんですね。まあ、グルコースから、あの、どんどん分解されて、あの、ATP を取り出すみたいな、そんなの、生物の授業で習ったと思うんですけれども、その時に働く酵素の遺伝子っていうのは、すべての生物を持ってるんですが、そういうのを、まあ、あの、 生物種ごとにちょっとずつ、本当は違う。本当は違うのをこう予測して、こういう生物種ごと の, あの代謝経路っていうのをあの再構築っていうんですけど、そういうふうなことをしようと。そういうことを、まあ、当時、まあ、一番最初に始めたんですね。今もこれ実はやってるんですけれども、そういうようなことを、まあ、最初に始めたと。で、まあ、あの 詳, し詳しいその辺の話はあの後でこの YouTube の動画を見ていただければと思うんで、ここから、今からはあその後始めていることを 話したいと思います。で、まあ、この右下の赤度枠で囲った、この広島大学ゲノム編集イノベーションセンターの方でやっている研究の話になるんですけれども、あの、まあ、当時は、その、えー、大学院の頃はそのバ ク, バクテリアですね。ゲノムを決めていったといっても、あの、微生物 の, あのゲノム配列、ちっちゃいゲノム配列だけ決めてたんですけど、今はその配列の、あの、解読の 技術が非常にあの発達しまして、どんな生物でも読めるというふうな状況になっています。その中で、そうなってくると、僕たちがまあ知りたいもの、知りたい生物の言論も読むようになってきました。だから有用物質生産生物って書いてあるんですけれども、私のところでやってるのは、この、これですね、ゆかり、赤しそ。皆さん知ってますよねこのゆかりに入ってるのは、まあ、塩も入ってますけど、あの、赤しそですね。赤しそってしその、まあ、生物。 なんですけど、このゲノムをあの今年度読みました。これで解読して、まあ、あの、これは、あの、この、ゆかりを売っている、あの、会社の三島食品さんというところと一緒に、あの、やりましたけれども、まあ、そういうのを解読したりとか、あとはこの蜜チですね。蜜チは、まあ皆さん蜂蜜を作るというふうな意識をかなり持ってるかもしれないですけど、本当はこれをやるのも大事なんです。何か。あの、あれですね、受粉ですね。 ここにイチゴも例で挙げてますけど、イチゴにしてもリンゴにしても受粉しなかったら、あの、結実しないんですけどね。で、あの、人間がそれをやってたら、ものすごい重労働だ。それをミツバチに、えー、やってもらうとで。そうすると、あの、すごく、まあ簡単にというか、ミツバチが働いてくれて、あの、結実すると。そういう、まあ、すごく大事な農業の上で大事な、あの、昆虫なんですね。まあ、それの、 あの、遺伝子がどうなってるかっていうのを精密に調べようということで、これも、あの、今年、えー、何本か論文書いて、えー、研究を進めてます。まあ、そういうことを、まあ、広大の方でやってで、まあ、私の研究室でいろいろやってるんですけれども、まあ、そのようなことをまとめると、このような、まあ、あの、マンダラって呼、ね、んでますけど、どこかの位置になるというふうな、まあ、図になります。で、まあ、これも全部説明していると今日時間ないので、ごく簡単に言うんですけれども、あの、まあ、この、 結果ですね。一番、あの、最後には、このゲノム編集。まあ、先ほど説明があったゲノム編集っていうのを、まあ、あの、行って、あの、ゲノムの一部を改変するっていうようなことをするんですけど、まあ、そうこをする技術の開発っていうのは、すごい今、あの、開発する人も多くて、あの、皆さん、あの、花々しくやってるんですけど、その上流にあるバイフマティックスの部分のっていうのは、開発する人が、まあ、少なくて、なんかオタクとか呼ばれて、 まあ、昔は格好悪いの代表だったんですけど、最近はだんだん、こう、市民権減ってるかなというふうな、まあ、状況です。で、その中で、えー、まあ、今日特にお話ししようと思っているのは、そのゲノム配列解読で一番最初の部分ですね。こういう生物の、あの、ゲノムを最初に読む部分。あと遺伝子を、えー、ど、どこにあるかっていうのをこう見つけていく部分。そこら辺ですね。で、ゲノム配列解読するのはどうするかっていうと、これゲノムの ATGC を読む、まあ、あの、 シーケンサーっていうのが、まあ、必要なんです。そのシーケンサーは、まあ、あの、いろいろ、技術が発達してきて、あの、あって、それを、まあ、そこから得た配列をアセンブルって言って、あの、足し合わせていく。で、さらに、あの、その、熟造パズルみたいに組み合わせた、あの、配列の中からどこに遺伝子があるかっていうのをアノテーションすると。で、最終的にそれを、まあ、えっ、ー、と、データベースに作って、これ、一番右のデータセットというところでやっていくと。ちょっとこれも全部説明してると今日はないので、 アセンブルっていうところだけちょっと詳しく説明すると、この左の方に得たこういう断片的な配列をこう真ん中にあるみたいに、こう同じところはこことここ同じだねっていうふうにしてコンピューターの中で繋いでいって、一本の長い配列にすると。そういうことをやるのはゲノブアセンブルと呼んでます。このような作業をコンピューターにやってもらうんですけど、あの、一個のね、プログラムでポポンと走らせればできるんじゃなくて、いろいろなプログラムを組み合わせてやる必要が今のところあります。 そういうようなことを、まあ、あの、コンピューターに指示するようなことっていうのは人間しかできないので、それを人間がやると。まあ、そういうことを、まあ、研究室の方ではやってます。まあ、それ以外に、あの、より、まあ、研究に近いのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、自分たちだけで出した配列じゃなくて、データベースに登録された配列を、あの、えー、使うというようなことを、あの、普段、えー、やってて、 実は公共のデータベース、こういうふうな僕らが出した、あの論文として発表したデータって、すべてデータベースにこう、登録されてるんですね。その登録されているデータベースの、あの、これ、えっと、累積の、あの、延期配列数をこれ書いてあるんですけど、今、実は100ペタバイトぐらいに迫る勢いです。ペタっていうのはテラのもう一個上の補助単位で、ものすごい数の延期配列が今あると。そういう状況です。で、その中で、 まあ、あの、僕ら研究してるんですけれども、あの、特にこの公共のデータベースを使うという、そういうことを、まあ、あの、我々の研究室ではやってます。その中で、えー、その公共データベースを使った、あの、コンピューターのプログラムを組み合わせてやるという流れを、まあ、うちらのとこで作ったりとか、あとは、その公共データベースからデータを集めて、あのこのゲノム編集のターゲットとなる遺伝子のを、まあ見つけてくるとういうことを、あの、やってます。はい。で、 まあ、あの、話はここまでなんですけれども、まあ、そういうことを、まあ、一緒にやってくれる人っていうのを、あの、ぜひ、あの、見つけたいと。そういうことに、あの、興味がある人は、えっ、ー、と、ぜひ、まあ、あの、大学なんかで入って、研究室なんかに出入りしてほしいし、大学院で、まあ、研究室に、あの、見に来ていただいたらなと思います。で、まあ、すごく、あの、ざっとしか話せなかったんですけれども、この後に、えっ、ー、と、研究室で実際にやっていることを、ドライ、あの、 実験をやっている部分と、あとバイオヒマティクスの部分、両方、あの、話しますんで、あの、やってください。まあ、ぜひ、あの、場所はちょっとこんな風に、今いるこの西条の駅の辺から、ちょっと離れてるんですけれども、あの、山の方にあります。で、実際にはこういうようなところで、あの、右上が、まあ、研究室の円形で、下にあるところが、まあ、実際のセンターなんですけど、こういうところでやってますので、まあ、ぜひあの、興味を持ったら、あの、えー、連絡していただければと思います。 どうもご清聴ありがとうございます。